じゃないですか扇風機まで割ってますよね、まあ、乾かすのは確かに扇風機なんですけど扇風機を使った途端にどんどんすごい体力がじゃあ扇風機両手で持ってもうちょっと丁寧にやればいいのかなそういうことではないすごい難しいよもうちょっともうちょっとだけやらせてねみんなこいつを俺は救いたいんだ もう自分でほらそうやってホスピタリティをよしよしよしよしはいはいはい水だよほらおー水だよほれほれほれあこの水ゲージがあったんですね気づかなかったああテレビー<笑>ちょーっとーもうテレビに水かけちゃうけどもういいよねー水水水ほらほらほら水水水 すごいい難しいこの水かけていくのがあっいけいけゲージ溜まってるってゲージまってる待って逃げないで溜まってるほらいける水溜まってるよよしよしよしおーおーおーおーおー何そのポーズーおお。あああああーああおああ水が待ってほらほらよしよしよ し, よしあととちょっほほらほら いいけてんじゃないで、うん、オッケーさっきよりも成長しているよしオッケー扇風機待ってろよしよしこれをよしえヒータ ー, はえヒ ー, ターあっのえっ縁の後ろに、はあなるほどもっと扇風機だった乾いたけどなんかヤバいちょっと待って これヒーターなんですか多分そうですね海外のヒーターちょっとこの絵をじゃあどかすそ友達をそこにああ連れてくオ k ケーですもう絵なんてどうでもいいよいしょよいしょよいしょよいしょプレゼントの箱邪魔どこに行った<笑>ちょっと遠いんですけどよ し, ょよしよしよしお前を連れてくよよ k オ k ケーオーケーオケーよしよしよし よいしょ、待って、えい、よし。で、今度視点を変えて、よいしょ。オッケー、あれ、オッケーじゃない。あ、動かないでよー。よいしょ、きた、いけ、移動だ。よ<笑><笑>り切り。<笑>危ない。手を上に上げると持ち上げられます。上に上げる、よいしょ。<笑><笑> のゲージが減ればやばい乾いて早くお願い。 ここにいしいいぞ待って302928どうしたらいいんだこれを外してみる1個だけ外してあっ<笑>てかいいだかいえいいいいいえっっとと外すよよよししし お, ソファお <笑>持ち上げて、頑張って、3や、指、エイ、いやー、ど う, どうだ